今日も新たな道へ立ち向かっていく。心でまた転んで、泥だらけでも全力で突き進んで、また起き上がろう。しこれから。 「探していた自分にたどり着けるんだ」okay.「これから先に」 希望のレンジャー、守るべきものがあるレンジャー。愛のレンジャー、希望のレンジャー、胸に掲げ星のスインレジャー。君の輝く場所を目指して行こう。それにそれそれそれし、それ一敗二敗三敗四敗、一二三し、一二三し。 ありがとうございました。